皆様ごきげんよう、久目です。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年2月12日、帝国三将軍の BGM が変更になったという噂が流れてきましたので、検証しにやってきました。変更前の BGM を忘れてしまったという人は、概要欄にある、2020年11月23日の動画をご覧ください。 確かに BGM が変更になってますね。負けるものかから渦巻く欲望に変わりました。渦巻く欲望は、バージョン6から使用されている DQ9 のボス戦の曲ですね。帝国三将軍だけではなく、キュメイ将軍、ボレオン将軍、ゲルニック将軍単体との戦闘曲もこれになったようです。そして、帝国三将軍の強さが調整されていました。この構成でもあっという間に倒せるようになっていました。 帝国三将軍のアクセサリーがまだ完成していないという人は今がチャンスですね。